こんにちは、しろくまだぜ。元気にマイクラやっていくぜ。チャンネル登録よろしくだぜ。 やっとここまで来たな夜だなおやすみくま B そうそう、家は2階建てだぜ聖地発だね家は豪華にしていくよ 村の中では一番豪華な家になるよ。どんどん行きます。 いい感じで建築できたな階段や窓を作ったらいい感じになるね床ができてきてるねよくできましたいいね。 自然と家があっていいねグッドどんどん建築していくねグッドたくさんの木を集めたから家ができるよすごいすごいいいね。 たくさん素材使ったねエクセレンかまど、作業台、チェストがあるねすごいすごいチャンネル登録よろしくね おしゃれな絵ができるね。馬さんとかいろいろいるね。いかがだったかな、白倉はチャンネル登録よろしくね。また遊んでね。また会おうね、熊木。